オーバーレイアプリケーションのバニニーーメニューといいいうのを紹介したとと思いますオーバーーバレイアプリケーションとはこんな風に VR ゲームやっている最中でも重ねて起動できるアプリケーションのことを言います。このバニーメニューはコントローラーを上げ下げすることで任意のタイミングで画面を呼び出すことができます。 バニーメインはいろんないくつかのランチャーだったり音楽操作できたりするんですが私はプライマリーの画面をデスクトップを見る機能とこのファンクションキーを叩く機能を主に使って OBS をコントロールしていますどういうことかと言いますとあらかじめ OBS サイドで設定 その中にある録画開始、停止、終了にファンクションをあらかじめ割り当てておきその後にバニーメニューからこのファンクションキーを押すことで録画開始をリモートでやるということをやっています。ここうすることで ゲーム開始の前にバニーメニューをスッと呼び出して録画開始終わるときもスムーズにスッと呼び出して停止ということができるわけです。他にもこんな感じで OBS の画面を映るようにしておけばゲームやった後にスッと見てあちゃんと録画できてるなってことを簡単に確認することができます。 OBS 使って配信や録画している人、ぜひバニーメニュー使ってみては い, いかがでしょうか以上です。